ご視聴ありがとうございます。旅する木村さん、芝尾です。ぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。小豆島編第2話、お届けします。現在地は、小豆島のこの商工の近くにある、こちらのビジネス民宿、マルセさん。現在の時刻が夜の10時です。約束の時間を1時間以上過ぎてます。なので、まずはこちらのお宿で一泊させていただいて、しっかり休養をとって、 夜が明けましたら小豆島の観光を存分に楽しみたいと思っておりますのでぜひ最後まで見てくださいそれでは早速チェックインしますチェックイン完了です2階のこちらのお部屋です 今回のお部屋こんな感じですね毛布もあるしテーブルの上にお菓子が置いてありますあそこには部屋着とそろ、ね、いてありますこんなに快適に見えるのに軽食までついて一泊四千三百円素晴らしい あうまいおはようございます。 昨日一晩過ごさせていただいたビジネス民宿マルセさんのチェックアウト終わりましていよいよ本格的な小豆島観光を始めたいと思いますマルセさんののすぐそばには小豆島における殿礁が繁華街のような地域だと聞いているんで結構面白い観光名所がいっぱい いいっぱいあるんです早速見つけましたご紹介したいと思いますまずはこちら太陽の贈り物このモニュメントから少し左側に視線をずらしてあげると。 遠くにこの小豆島発祥のごま油のメーカー角屋さんの工場もありますそして先ほど見ていただいた「太陽の贈り物」のすぐ近くに小豆島を代表するあの小説を題材としたモニュメントもあるんです。 あちらにこの商工の高松・手島・宇野行きの高速艇乗り場があるんですがそこからわずか30秒のところに小豆島出身の小説家坪井栄さんが原作の「二十四の瞳」をモデルにしたモニュメントがあるんですよく見たらモニュメントの周りにオリーブの木があって。 ちょっとしした癒しを感じます外商工から少し離れたところにギネスに載った面白い場所があるので今から行ってみようと思います。 この映像を撮った2023年4月5日なんですが夕方から雨が降る予報になってましてですから朝からずっと雲に覆われた状態なんです天気の方が心配なんですがそれまでには次の目的地高松に移動してしまうんで大丈夫だと思いたいんですけれどももうそろそろギネスに乗った観光地見えてくると思うんですあれなんじゃないかな ここです。土海峡。小豆島が誇るギネスに乗った世界一狭い海峡です。昨日福田港から外務省にあるビジネス民宿マルセさんまで案内してくださったタクシーの運転手さんが僕が感心するほど物知りでしてこのドフチ海峡も見て帰った方がいいよとおすすめしてくださった小豆島の観光名所の一つなんです。 さっきは逆方向から見ていたので改めて見ていただくとこんな感じなんです正直なところ東京都内でも桜が散り始めていたので桜はあまり期待しない方がいいのかなと諦めていたんですがあちら見つけちゃいました 土海峡のすぐ近くでこんなにも元気に咲いてる桜の木がたくさんありました。 午後での小豆島散策、最後の締めくくりに小豆島といったらこれしかないんじゃないっていう一番のビュースポットをお見せしたいと思いますここ西高寺さん小豆島の霊場88カ所の58番目の霊場なんだそうです今回は見ていただくだけですけどね 小豆島国際ホテルさんという大きなホテルままで来ましたなんでこのホテルをお見せしているかと言いますと最後にご紹介する天使の散歩道通称エンジェルロードがこの道の先にあるからなんですそれではエンジェルロードに向かいます エンジェルロードのすぐ近くまで来ましたこの先に約束の丘展望台というエンジェルロードが一望できる展望台もあるらしいんで早速散策スタートですガチャガチャあるみたい一回三百円だそうですそれにしても海が綺麗です ここがエンジェルロードどうやら徒歩で行けるのは今回はここまでみたいです海の水が引いていないのであちらに見える弁天島には徒歩で渡れそうにないです風が出てきました、ね そしたら約束の丘展望台この丘の上にあるんでもう一度このエンジェルロードを見たいと思います恋人の聖地約束の丘展望台この先を上がっていくわけです 約束の丘は夜間危険のためご遠慮くださいと注意事項が書いてありますこの場所24時間いつでも立ち入りができるんですが約束の丘に関しては夜間はどうやら照明もないので立ち入りことは控えてくださいということみたいです 約束の丘展望台ままでやってきました風が強くなってきたので帽子を押さえながら喋るプレーをお許しいただきたいんですがこの眺望の素晴らしさは月並みですがやばいです。 今回は小豆島のトノショーエリアのギネスに乗った世界一狭い海峡、トフチ海峡と現在僕がいる約束の丘展望台そしてエンジェルロードを中心に見ていただきましたどうだったでしょうか今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひこの旅行動画にコメントと高評価チャンネル登録をお願いします次回の小豆島編第3話なんですがレンタルバイクを借りましてもっと広い範囲で小豆島を観光してみようと思ってますのでぜひ楽しみにしててください それでは最後までご視聴ありがとうございました。